どうも、久川凪ですこんにちは、白木くん蛍です今回はアニバーサリーのお仕事ですさて、気になるその内容は素敵な服に着替えて、新曲、もっとも歌ったら見慣れた街にも、たくさんのワクワクが見つかりますカラフルでポップな今は、私たち七人と一緒に 楽しみまししょう楽しみに待ちながら「いいね」と「拡散も」もぜひよろしくお願いしま す, ししますプロデューサーさんどうしたんだろう机に突っ伏してうなってるもしかして寝てる だらけですねおープロデューサーよ情けないせっかくだ誰かつついてやれそれなら私がでは失礼してえ いつまで寝ぼけてんだ。もう時間だぜ。いつもお疲れ様です。何か厄介事か。それならうちらも相談に乗るが。 看板背負った大舞台。立派にやり遂げてやるけど。で、肝心の企画の方はどうなってんだ。詳細はまだにしても、ビジョンはあんだろ。お珍しいですね。プロデューサーさんが、方針に悩んでるなんて。 もらえるのは嬉しいなそれでどんなふうに悩んでるのなるほどそっからかならまあ、ちょうど人数もいるしブレストするかギの ブレブレなブレインがビッグなイッシューにストライクやってみたいことか競技切ってサッカー大会とか中継したら結構面白いと思うんだよな。 が喜んでくれることともえちゃんのファンならやっぱり演歌とかになるのかなそれはそうじゃろうが事務所全体のアニバーサリーじゃろう他のやつらはそれで演歌うわ、それを言われるとなそうですねソロのライブならいいと思いますけど ゼムサのアニバーサリーとなるとアニバーサリーといえばやはりきれいなドレスと豪華なパーティーではありませんか王道中の王道だな あ, あるかねえけど目新しさは少ないなもうワンコンセプトないと森が弱いか ではこうしましょう綺麗なドレスと豪華なパーティーに突如乱入する森のクマさんまあかわいらしい私、くクマさんとダンスを踊ってみたいですわおいおい目新たらしたしかねえなこれもしかしてセレンディピティあるか カサさんが乗りっきにそもそもクマって踊れんのか<笑>ええんかプロデューサーすごい勢いで脱線しとるぞ。 の実際まあそうだよなお前も遊んでたわけじゃないだろうしジャストアイディアで出るレベルはすでに検討済みか PP は随分お悩みの様子これだけ探してないのなら 売り切れですここになければないですねではどうすればザッツラ街には何でもあると偉い人も言っていました偉い人 東京に来たばかりの頃のハー、はあ、ちゃんです上京してはしゃいでるだけじゃねえか<笑>でも私も賛成ずっとパソコンとにらめっこしててもいいアイディアは浮かんでこないと思う こうして我々はアニバーサリーの極意を追い求めてコンクリートジャングルの奥地へと向かったのであったとりあえず勢いで来てみたはいいけどよ何すりゃいいんだ確かに考えるきっかけって。 どう探せばいいんでしょう真面目かお前らこういう時はとりあえず普通に遊べばいいんだよだからまずはそうだなやっぱアイドルなんだし最新ファッションとコスメを片っ端からチェックだろう。そ, そのこういう服 あんまり自分じゃ選ばなくてへんじゃないですかうんへんなんかじゃないよとってもいいと思う私もどうかな似合ってるみなさん素敵ですわ<笑>新しいお洋服を着ると気持ちが高ぶりますわね ダブルというかなんというかうちはこういうのは柄じゃないと思うとったがいいじゃんほれ次はこっち来てみろってよしよし全員いい感じだなせっかくだしこのまま着ていこうぜ 新しい服ってなんかちょっと落ち着かねえよなまあごい気分じゃねえけどさ家の者たちが用意するものとはまた違っていてとっても素敵ですわ皆さんと選んだ服大切にいたしますわねさてピ そろそろ全員分のお乳な私服を堪能しましたねそれでは P として言うことがあるのではそりゃさっき買ったんだから見慣れねえに決まってんだろ当たり前の感想だなうーんもうちょっとはめてほしかったな ギレーダーに反応あり皆さんあちらをご覧ください あ, あのショップ何かあったあの店先に並んでいる彼かわよです行ってみましょうああこのよくわかんねえ動物のグッズか なんか目が死んでねこの目は死んでいませんむしろ人に媚びない野生の誇りに満ちていますね素晴らしい琴かさんいかがでしょうえ私ですか？はい。琴しさんか 可愛いものを集める会を開いていらっしゃると風の噂で耳にしましたそういうことでしたかそれではうーんその方はそうですわね私が普段集めているものとは少し。 気が違いますけれどですがじっと見ているとどこか不思議な愛らしさを感じますえ可かわいらしいと思いますわぜひ私のお友達にさせていただきます<ス> まあ、確かに慣れてくるとかわいいのか<笑>よかったですねなぎさんはいこのショップは魅力的な方々にあふれていますねみなさんもお近づきのしるしにぜひどうぞ しまったなぁこれまだ私の中にねぇセンスだわ<笑>なぎ、ありがとよせっかくだし私も何か買って行こうかなトモアちゃんも行こう。<笑>ならうちは親父にこのトラでもトラかこれ 他人事みたいな顔してんだよほらプロデューサーもなんか買おうぜここまで来たらあとはノリだろ<笑>大満足ですわ私の可愛いが広がった気がいたしますそれはよかったぜひ 今後ともよろしくお願いします。 次はにせっかくだしやっぱあれはやっとかねえとな。 負けてられねえだろ<笑>レッスンの成果見せてやるぜ<笑>ではナギのスマホを預けます荒ぶるナギダンスとくとごらんあれ プロデューサー様も一緒に踊ってはおあ、いいねそれプロデューサーさんのダンス見てみたいな<笑>練習でカットすりゃあええじゃろうほれ、やらくくって踊らんかいそうだぜ、プロデューサー苦さないからな 違うワクワクがありますわねだね、自主レッスンの時とかたまに撮るけどそっちに夢中になっちゃったりとかするしプロデューサーが踊るとこなんてなかなか見れねえしなそうですよね、<笑>なんだか得した気分です そんな皆さんの声にお応えして P のダンスシーンセレクションを雑に作りました事務所のグループメッセージにドーン 他の動画も見てください。こちらはダンスシーン p 抜きです。投稿しても。それでは、こちらは sns。 難しくなったかもしれませんでもそれと同じぐらいできるようになったこともあるだろうそこはメリデメあるんじゃねえの難しいことは分からねえけどよ俺は便利になってよかったと思うぜ そのおかげでいろんな楽しいことを見つけられるしそれに他の誰かが見つけた素敵なものにもすぐに出会うことができますもの自分が見つけた素敵なものを誰かに知ってもらうことも ところでさ、みんなが良ければちょっと移動しねあた行きたいとこあんだわずっと同じ場所にいても飽きてくるし、損はさせねえからさスカサさんが行きたい場所ですかどこでしょう、楽しみですこの辺は流行りの入れ替わりが激しいからチェックしに来たかったんだよ 最近仕事が忙しくてなかなか来られてなかったからなやっぱちょっと来ないだけで随分店が変わってんな新メニューも大量にあるしこれだから見逃せねこの辺りも人がいっぱい服のお店もたくさんあるね服見るのもいいけどよその前に俺なんか食い物買っていいか 歩き回って腹が減ってきてさええー、のうちもちょうど小腹が空いてきたところじゃそれではレッツ食べ歩きタイムおおあれだリサとかがよく写真あげてるやつあなこれって実際うまいのか 案外いけるぞうちも姉子たちと初めて食えたときはこんな色の食い物があるかと驚いたがなうんうん、うまく写真が撮れんあこれはね多分光の加減だからちょっと角度をつけてこんな感じ おさすがじゃな助かったほれハル一口食うかあ待ってせっかくだから二人が食べさせ合いっこしてるところも取らせてほらあんだよあんこうこうかあんえ じゃあっああいい感じいい感じかわいいよまあ見てくださいこちらのかき氷スパイシートロピカル抹茶味ですわいったいどのような味なのでしょう めちゃくちゃカラフルで写真映えしそうだけどな<笑>味は想像つかねー私、興味が抑えきれませんあの、スパイシートロピカル抹茶味、いただけますかおー、いいねーん、じゃあ私もプロデューサー、お前も言っとくか たちは一連ですものね。 しまいましたかやれやれピーはしゃぎすぎですよお、マジかありがとなこれからも応援よろしく ね、嬉しいなあ私たちのことあんなに楽しそうに話してくれておしの話をするのは楽しい楽しませるのがアイドルですね。 いかないう人混みから離れて少し落ち着いたなよしとりあえず1曲目入れたぜあとはまあ好きに歌うってことで当然待ち時間はなしなフすかささんこんなところでも全力ですね。 当たり前だろう遊びも仕事も全力だっつうの休みたいなら家で寝てりゃいいんだからなそんじゃあ次は俺がーあーどうすっかなこれはうんこ？じゃあタマちゃんとねはいマイク お曲は確かにうちが入れたじゃあがこれわ私ですか<笑>自分が歌うのはライブやレッスンでいつでもできるせっかくのお遊びじゃけお前らの演歌聞かせてみえあとはこれギも歌え 音楽が鳴ってマイクを持ったなら歌わねばなりませんそれがアイドルの宿命 ど, どういう感じで歌えばシンを通して腹の底から声を出すんじゃやってみえっとえっと h It's a great time to t do it. But it's not a great time to do it. It's not a great l i m e to do it. ケアもしとかねえとん<咳>でさっきからずっと何か考えてるだろういいアイデアは出たか 一緒だから楽しめたよ自分だけでは出会うことのなかった楽しみにもたくさん出会うことができましたわこういう楽しさを届けられたらいいのかもな。 そうですね、素敵だと思いますでもでも普段とは違うことをしてファンの皆さんをがっかりさせてしまわないでしょうか 確かになびっくりさせちゃうのかなまあそうだよなだってさ私たたちはアイドルなんだたくさんの人に好かれて応援されてもっとたくさんの人を笑顔にしたい。 そうだろ少なくとも私はまだ満足なんかしてないぜ変わらずいつも通りの商品でいいなんて本当にコアな既存のファンだけだ大多数の客はその時興味がある楽しいものを選ぶそれがつまり U タ いういことですものねそういうこと私たちはさ流行に乗ってなんぼなんだよファンはともかく私たちはそれを忘れちゃダメだここでナビからタイムリーな報告です 先ほどの動画がバズり中ですフォロワーも大いに増えて凪もにんまりフォロワーが増えたら嬉しいですがフォロワーを増やすにはバズらなくては P はどうしたいですか <笑>いいんじゃねえのさすがだなえ心躍る素敵な企画だと思いますわこの舞台に立つのが今から待ち遠しい まで見えなかったものがたくさん見えたりしますからほんの少し勇気を出せば素敵な出会いがたくさんあるもんね新しいことを楽しんでいきたいな そうじゃな戦術の幅は指し手の実力そのものお前さんの視野の広さはうちらの力に直結しとる確かに技術がどんなにすごくても足元ばっか見てちゃ試合には勝てねえからな。 わーお決め手は P の楽しみさすがは P わがままですねけどそれでいいと思うぜ仕事はエゴでやるもんだろうプロデューサー様の判断に私たたちはついて行きますきっと皆さんもいいと思ってくださいますわ もう一声足らんことがあるんじゃないんかプロデューサーの通す筋はよう分かったけどなうちらだってプロのアイドルじゃけプロとしての誇りと責任があるだな企画をするのはお前の仕事それを 120% 引き出して予想以上最高のものに仕上げるのが私たらの仕事ってわけ流行の服も最新の歌も武器にして新しい世界にギたちの個性を届けましょう理想を叶えるのがアイドルですね 皆さん、ナギたちと一緒に今時を楽しみましょう 私たちとはちょっとだけ違ってでも私たちらしさをちゃんと発揮できたとってもいいライブだったよねプロデューサー様もお疲れ様でした影になり日向になりご尽力いただいたこと私たちも知っておりますわ。 新しい層にリーチするっつう狙いは十分に達成できたと思うぜ SNS のフォロワーもだいぶ増えたしなそうですねこれまでとは違う人たちにフォローされましたギアカウントの洗礼をお見舞いして厳選中ですせっかく増えたのに。 目指せ強固体うちら自身にとってもええ機械じゃったわ<笑>流行りのもんにもちょっと詳しくなったしな似合わないって思ってたファッションも以前よりちょっと身近になった気がしますだな店で服とか見ててもさ これいいなって思うもんが前より増えたんだよ俺たちの側もできることが増えてる気がするまあそれは素敵ですわね 私たちの頑張りがお仕事につながったのなら嬉しく思いますわイノベーションだなこうやってビジネスは成長していくわけけどまだまだこれからだぜ<笑><笑> はい、新しいものや知らないものと出会って好きなもの楽しいものを広めていきましょうその楽しさはきっといつまでも変わらないものですね。